ーッキーです、えー、今日は久々にアルファ7で撮影しています、えー。なんでかって言って、今撮ろうとしたら e o s 5、えー、マーク3ですけど、動画3本も撮ったらさすがにバッテリーないですね。<笑>バッテリーを充電するのを忘れていました。でなんでこんなに慌てて撮影しているのかというと、よいしょ。はい。 来ましたね1日早く来ました予定より予定より早く来ましたってまあいろいろあったんですけどねえー、今後の撮影機材になるカメラが届きましたので開封動画にしていこうと思いますそれでは動画スタートはい、えー、それではね開封していきましょうか アルファ7でね撮ってるとまあ音がね今これオーディオテクニカのねマイクをね、えー、追加して音を撮ってるんですけどね、まあ、ピントもねすごく合いにくいということでまあ、EOS5DM3 はそもそもピントがねあのフルタイムオートフォーカスができないということで明細書が入ってますね非常に軽いですこんな箱ちっちゃいのえー EOS KISSM ススダブルズームキット初めてダブルズームっていうのを買いました生まれて初めて開けてみますね今さらキス M かよっていう話ですけどこれ保証内容この明細と一緒に保管するのか ちなみにね、お値段はね、えー、8万5000円ほどだったんですけど、えー、楽天ポイントが5000円近くつくんで、えー、まあまあ8万円ですね、えー、ストラップ細いストラップと、まあ、ミラーレスらしいストラップですね電池そこそこ小さいって聞いてたけどそこそこ大きいぞこれなんだあレンズだねレンズです また厳重にはいえー、とね EFM22mmF2 このレンズがね、あのー、購入の決め手になりましたえキ、ー、ス M 以外にもいろいろ候補はあったんですけど、まあ、パナソニックも考えたんですけどね これ 22mm。えー、APS-C で 22mm ということはね、フルサイズ換算すると3 5 2ミリぐらいかな。まあ、ばっちり 35mm の単焦点なんですよね。それが気に入ってこのカメラを購入しました。性能はね、M2 とそんなに変わらないということで、まあ、若干の差はありますけどね。ちっちゃいし軽いな。で、えー、念願のね、バリアングル液晶ですね。 早速レンズをつけてみましょうか合わせマークがこれかあ結構硬いねこんなんかな絞り丸見えすへえ まあ、パンケーキレンズですねまあ新品のバッテリーまあ多分バッテリーねすっからかんでしょすっからかんだと思うけどねんこれどうやってあげるのこうか。 もちろん充電しないと、えー、撮影はできませんね充電器はこれが充電器かでっか<笑>充電器はでかいですこ れ, これどうよカメラとあんま変わらんやんどないやねん、えー でもう一本レンズがついてるんですが場合によってはこのレンズ使わないかもねよいしょこれがまあ一般的なレンズですねま蒔、あ、絵中の蒔絵ですねこれねこれねはいえーっと EFM1545 F3.5 から 6.3ISSTM ですねこれがまあ巻き絵なんですけどまあとりあえずバッテリー充電しましょうかはいバッテリーを充電してみますはい充電しましたよちょこっとですけどね のモードにしなきゃいけない。いなてて早いな。あのー。自分の手が気持ち悪いぐらいに映ってますね。 フフフの手フ<笑>まあまだね SD カードは入れてないんですけどねうんタ ッ, チタッチパネルなんですねこれねモニターで見る限りではねすごくいい写りですこれ 露出補正もね3分の1ステップでプラスマイナス3段いけるんですねさあボケるよボケるよこれが欲しかったんですね2 2ミリの F2 いいと思いません、ね、これねそのキャノンさんね えー、もうマウントがこ死んでいくんじゃないかと言われてますね。M マウントなんですけど。まあ、すぐにはなくならないと思うし、別になくなっても僕的にはいいんですね。えー、このカメラでね、動画をずっと撮っていけばいいだけの話で、まあ、レンズがもったいないとかそういうのもあるでしょうけど、まあ、しばらくは使えるでしょうし、うん、5年使えれば嬉しいかな。 <笑>まあそういうスパンで買いましたけど。<笑>まあね、清水の舞台から飛び降りたつもりで買ったカメラがこの程度かいっていう、まあね、話なんですけどね、貧乏なんてしょうがないんですよね。えー、でもぶっちゃけの話ね、アルバセブンとね、レンズキットより高いんですよ。えー、1万5 0円ぐらい高いんですね。これ7万で買ったんでね。まあこれは展示品処分だったんですけどね、これは完全新品ということで。 完全新品っていうカメラ買ったのは多分人生で2回目ですね。1回目はね、えっ、ー、と、キャノンニューエファンのロサンゼルスオリンピック仕様で、2回目が、えー、イオスキスエムと。まあ、ずいぶん飛びましたが、え<笑>ぇ、まあ、このカメラでね、えー、動画を撮っていくことになると思います。で、せっかく買ったんでね、 まあ、特にこのレンズ、22mmF2 のね、写り、そんなにね、評判効かないんですけどね。うん。面白いと思うんでね、えー、フルサイズ換算すると 35mm の F2 なんで、えー、まあ、APS-C サイズなんで F2.8 ぐらいと考えたらいいかな。35mmF2.8 と考えたら。 いいんじゃないかなと思います。画素数は2430万画素ということで、もう十分ありますし、えー、これでいろいろね、やっていこうと思います。えー、これで動画のクオリティ上がったらいいんですけどね。で、キャノンのカメラはね、えー、外部マイクを接続するとホワイトノイズが出るという評判なんですけど、まあ、ここで結構悩んだんですね。えー、ちょっと無理してパナを買おうかと。まあ、パナソニックだと盤石なんで、動楽器とはパ ナ, パナソニックは動画機が 強いといととうことで、えー、ただパナソニックで、ね、その似たようなレンズを探す と,、ねえー、と 20mm の F1.4 とかがあったんですけど 20mm ということはあれマイクロフォーサスなんで 40mm なんですね 40mm はね、ちょっとこのスペースで録画するには長いんですよ 40mm は無理だと思って、えー、この環境で撮ってその単焦点の明るいレンズで撮りたいっていうところがあったんでキス M になりましたまあ、ホワイトノイズはね アプリで消すか<笑>ま。まず内蔵バイクの音が良かったらね。えー、最高なんですけどね。えー、今日の動画はこんな感じになります。えっ、ー、とね、まあ、開封動画ということで、ちょっと急ぎで作ってるということで、他のコーナーは今日はなしで、えー、とりあえずね、その、キスムのお披露目ですね。もうあの、キットレンズどこ行ったってこれか。ふ<笑>ふここから。このレンズ使うかどうかわかんないけどね、2 2ミリで満足したらもうこのレンズ売却するかもしれないけど、 まあ、どこにでも転がってるレンズなんで売れないかな。<笑>まあ、そんな感じです。えー、今日の動画はそんな感じになります。えー、まあ、高評価、コメント、どしどしお願いします。えー、コメントね、全然追いついておりませんがね、一応全部返していくつもりだけど、ち ょ, ちょっとやばいっすね。えー、時間がね、全然足りないんで。で、高評価はね、もうこっち通すだけなので、ぜひお願いします。えー、チャンネル登録ね、どんどん増えていっておりますが、えー、この調子でね、調子に乗って頑張っていきたいと思いますので、 まあ、あのー、チャンネル登録、まだの方は、まだ、えー、チャンネル登録お願いします。はい、えー、今日の動画はここまで。えー、次の動画からはキス M で撮りますんでね。えー、交互期待。えー、それではまた、ごきげんよう。さよなら。